まあ普通にね、こうほぐすのもまあ、はい、あまあうちはね硬い人が来るから皆さんはそんな硬<笑>くは感じないです。あの今日時腰<笑>気持ちいいぐらいはちょっとね、えー、疲れて凝りかけてきてるのかなっていうあれかな。なるほど。それぐらいの硬さであるすね。うん、まあさすがにぶつかっ それであの、<笑>こうね、自分で足を上げ比べてどっちか上がりにくいっとありますかね足を伸ばし、そうそうそう、これで蹴り足になりますねえー、でも右のが腫れにかあ、そうですかじゃあ右のね、骨盤からちょっとほぐしてみようと思いますね、えー、大丈夫ですか大丈夫ですこすったですかいや初めての感覚なんで、はい、<笑>すげぇ メンテナなそした方がいいかもしれないね<笑>、えー。まだ前半なんですかね。二十代。二十今年二十四になります、ね。あ、そうなんですね。すねまあ、まあそろそろねあのくり坂くなっていきますから。<笑><笑>はい。やばいやばい。まあだいたい二十歳超えたらねあのまあ大学卒業して運動しているんだったらまあ運動バイトしてる方なんですね。<笑>あ、そうですね。<笑> 週二週三ぐらいでは走ってます あ, す<笑>あ気持ちいい<笑>痛い大丈夫あ気持ちいい全然痛さないですねああぜひね、カメラに向かって<笑>ちょっと痛くないから心配しとったやつだ、最初あーけど、全然痛くなくてはいあ、ありがとうございます安心します <笑> も, もうちょっとテロップででっかくね痛くないとかじゃないんで<笑>そうですよねやらせじゃないですから痛かったら正直痛いって言いますからそうですね、はい、<笑>ただあのやろうと思ったらできますよ痛くて<笑><笑>無理にねする必要ないですよあ<笑>、はい、はい。こうあの骨盤の関節はここにあるんですけど、はい、そこの動きが良くなると、はい、まああのー 足がね、軽くなるというかおそらく上がりやすくなると思いますのでなで、振りをするとなんか無理にやらなあかんかもしれんけど<笑>感覚をねあのこう見た感じどうこうよりも受けた感覚のビフォーアフターをねこう感じてもらいたいんですよね、はい、なのでこれはあの、見るだけじゃなくて、ぜひね。 えー、来ていただきたいなと、<笑>はいコラボのあれね募集お待ちしてますので、<笑>皆さん、はい、来てくださ、はい。<笑>はい。しっかりベストで、<笑>あのちょっと上げ比べた感じですね。はい。こっちはい。こっちとこの、あ、なんか上がりがさっきよりね。そうですね。くる苦しくないです全然。軽い感じにね。さっき苦しかったんですけど。はい、苦しくない。そう。その言う前ちょっと怖い顔してるので。 ま速攻性もありますよ、ね、<笑>まあ、あすすね<笑> あ,、まあこれはまあね同じことやるだけですので、はい、一応左右バランスね取っておこうがいいので、ね。なるほど Woohoo! <laughs>